皆さんこんこにちは水戸会員の会です一味あっしますどをろしく維持。以上 Okay.、Oh.